皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年5月9日、大地の箱舟プリズム購入計画ですが、現在200万ゴールドを下回る価格になっています。100万ゴールドくらいになったら買おうかなと考えているので、もうしばらく様子見です。ところが、みんな大地の箱舟プリズムの方を選んでいるせいか、夢迷カプセルの価格が上昇しました。 この前見た時は100万ゴールドくらいだったのですが今は大地の箱舟プリズムと同じくらいですつまり2つ合わせたトータルのお値段はあまり変わってないのでなんだか微妙な気分ですねいつの間にか天国が開いていたので慌てて乗り込みました 片手剣と鎌の特技で8000ダメージというお題が今回のハイライトでした。これは余裕だなと暗黒連撃を使ったら全くカウントされませんでした。暗黒連撃は鎌の特技ではなく魔剣士の特技です。つまり、冥王の鎌とかを使わなければいけなかったのですが、暗黒連撃を使った1ターンのせいで8000ダメージに届きませんでした。これは晒されても仕方ない失態ですね。